はい、どうも、めちゃです。昨日行われた東京会の様子を、今日はお届けしていきたいと思います。行ってみましょう。はい、こいつでね、移動していきます。<笑>はい、一軒目はですね、こちらのね、カフェアムールというお店にね、皆さんをね、お連れさせていただきたいなと思います。 はい、ちなみに、ね、こちらのカフェアムールではですねオープンマイクを、ね、週末にやっておりまして今まで、ね、私、結構、ねえー、通っておりましてこちらで、ねえー、演奏とか歌を、ね、歌わせていただいてたりしておりました。はい、ということですね私はねこちらのアムールランチを、ねえー、注文させていただきましたもう揚げ物で、ね、めちゃめちゃ美味しそうですすじゃあね、いただいていきます、はい、といいいいたただだててききままはととうこです。 まず、ね、アムールランチのこちらのねカニクリームコロッケでしょうかねこれいただいていきます い, しょいただきますあ、うん、うま、まあ、とりあえず今日はねここでお昼ご飯をいただいて まああと皆さんでね羽田空港の方に向かっていきたいと思いますまあ羽田空港のまあおすすめポイントは何か所か回ってですね1月31日開業しましたエアポートガーデンの方もね見ていければなと思いますはい。そしてねチョコレートホイップねオーダーさせていただきましたチョコレートドリンクの上にがっつりねチョコホイップが乗っております美味しそうはいということでねいただいていきますうんめっちゃのこうん最高 というこことでねこれいただいてですねこれから羽田空港の方に向かっていきたいと思います。はいということでね、えー、羽田エアポートガーデンでございまして、えー、12階の方にはですね、こちらね、泉天空の湯とかがあったりとか、えー、4階がホテル、ビラ・フォンテーヌがございます、はい、まあ、こんな感じのね商業施設となってますはいめめちゃめちゃゃねにぎわっております。 はい、カレーはね。日本の国民食ということで、ゴーゴーパレーとかですね。まあ、いろんなね。カレー屋さんが入っている感じですね。はい、千鷹もね。非常に高くて、えー、おしゃれなね。商業施設となっております。まえに温泉なんかもね。ございますね。いや結構ね。開放的なスペースで、えー、結構ね。いろんなお店もあって一つ一つがね。かなりこだわりがあるお店ですね。ね でね、第3ターミナル駅から京急線で、ね、こちらにつながっておりましてでこちらに来ると、ね、このようにビラ・フォンテーヌがございます、はい、そして、ね、こちら12階が天空の湯とありましてこのようにですね、スパもあったりとかホテルの、ね、ビラ・フォンテーヌプレミアとグランドの方が、ね、このようにあるとお部屋の感じは、ね、こういう感じでこっちの方がだいい ね, ね1泊3万円前後ぐらいでこちらが、ね、6万円7万円ぐらいの。 おお部屋といいう風になっておりますはいまあ、こんな感じでね、結構ね、今、通りなんかもすごい和のね、えー、テイストで、ですね外国人がねすごく好きそうな感じですね。でビラ・フォンテーヌのね、えー、このように宣伝などもかなりね、えー、多めに出ております。そしてスパとかね、はいいい感じじゃないですか。はいそしてね、1月31日、グランドオープンということで、このようにね、いろんなところから、まあ、お花がね、送られてきております。 はい今ね国際線ターミナルやってきましたねテンション上がりますねはい土曜日ですけどねまあね結構ね混み合ってますねはいでこちらがね国際線のですね羽田日本橋でございます、まあ、こんな感じでね結構おしゃれなんですけど意外とね今日のお使いもそうですけど初めて来られた方もいるみたいですねなんで はい、アとスカイロードの方ではこういったね、過去のね、飛行機の模型などが置いてございます、はい。これね、見てるだけでもね、結構楽しいんですよね。いろんな種類あってね、こう結構ね、はい、昔のデザインなども結構置いてあったりしますのでね、はい。エアバス380のです、ね、模型なんかもありますけど、今ね、展望デッキの方にね、上がってまいりました。はーい国際センターみたいな結構ね人にぎわっててめちゃめちちゃゃ 混んでますね。びっくりです。はい。ということでね、こちら外貨を電子マネーに手ほで小銭もね、使えるので、私ね、ちょっとやってみたいな、というふうに思います。ちょっと台湾ドル使えるのかななんか、本人書いてあるやつしかできなかったら、できないかもしれないですね。おドルがあるんですね。じゃあ、ゃあちょっと、ぜひやってみてください。どれに買いますかと。 確定。で、コインを投入していただいて。あ、台湾ドルも大丈夫そうですね。以上で。まだ決算中ですね。よろしいですか。 でこちらをカードをタッチしていただくて、チャージという感じですね。チャージできました。はい、じゃあねちょっと私の方もやってみたいなと思います。えー、そうですね。何がいいですかね。お、まあ、やっぱりスイカかな。 とりあえず小銭だけやってみようかな。はい。不明なコインがなんか結構数えられてますね。ちょっとすると台湾ドルは一応なんかね、反映されないパターンなのかもしれないですね。はい。 やっぱりね、このドル、ユーロ、中国元、韓国ウォンのみがね、小銭も対応していて、台湾ドルはね、お札のみみたいな感じですね、残念。ということでですね、これから金賞の方うね、いや、結構ね、皆さん、意外と羽田空港に、ね、散策してなくてよかったなと思います。 はいではね今金賞の方に戻ってきましてメンバーとねこれから打ち上げ会場の方にね向かっていきたいなと思いますスカイツリーもねいい感じに見ていただくことができますじゃあね向かっていきますはい、お店の方にね到着いたしましたはいなんかねこんな感じになってますねいやーめちゃめちゃお酒なんかもね置いてありますね ありがとうございます。はい、そうですね。はい、お部屋ね、こんな感じでございます。はい、ということでですね。今、ええー、オフ会が開始しまして、今日はね、ケーペンさんに。お越しいただきました、はいあま。ありがとうございます。はい、ということでね、あとで ね, ね、一曲歌っていただきたいなと思います。一、はい、曲だけで止まるかな。はい、暴れて帰りたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、料理ね、こんな感じで。 えー、注文させていただいてましけ、ね、どれもね、めっちゃ美味しい、うん、はい、そしてね、お肉が来ましためちゃめちゃね、料理美味しいですねお肉とかもめちゃめちゃうまいです YouTube で歌うとこないよね<笑><笑>魔法けど、えー、本当に今日は一日ありがとうございました本当に、あの、本当に丸一日ね、お付き合いいただいてなんですかねちょっと長くなっちゃうんですけど は い, ということ で, ですね、えー、無事に今、えー、オフ会が、えー、終了いたしました、もう大満足ですね、今ね、えー、23時50分という感じですけど、大満足です。ということで、えー、大阪の、ね、オフ会、まで若干名、えー、募集しておりますんで、これをご覧になって、ですね、まあ、ちょっと土壇場でね参加、ドタさんしたいよっていう方は是非、ぜ、え、ひ、ー、DM とかでね連絡、コメントとかでいただけると嬉しいです。ということで、ね、今回の動画につきましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。 この動画がね、ためになった、参考になった、面白かったやつからぜひ高評価ボタン、コメント、気軽に残していただけると嬉しいです、まあ、大阪の、ね、オフ会ぜひ参加していただきたいなと思います2月の11日に行います、豚さんお待ちしてますということでね、はい、あのまた次の動画でお会いできればと思います。ありがとうございます。